ドルーリー守衛佐とまた抜いた全く関心、岡山のスーパー中学生外戦争、状態4ケラ5割でも、すれせからんじゃ 第12回、晴れの国岡山、駅伝、岡山県、旭川百軒川ランニングコース折り返しの9区間4295キロが29日、3年ぶりに開催され、15日の全国都道府県大抗女子駅伝で注目を集めたスーパー中学生ドルーリーシエリ、シエリ、15イコール鶴山中は津山市の一員として初出場。 三区中学女子イコール3キロで3人を抜き、区間新の9分40秒をマークし、チームの6位入賞に貢献した。晴れの国というレースタイトルに似つかわしくない、ドン点。三区の選手が助けを受ける午前11時半頃に、気温は5度を下回り、コースがある百軒川の河原には、西から秒速2メートルに迫る風が吹き、下半の足が揺れる。 工場件とは言い難い中で、ドルーリーが地元観客の声援を背に発 ツ, ツとかけた。トップと1分差の5位でタスキを受けると、ストライドを伸ばして一気に加速。3人を抜いて2位に浮上し、トップと23秒差で4区につないだ。総破タイム9分40秒は従来の記録を10秒更新する区間心で、中学男子の北村蓮。 倉敷市と共に優秀新人賞を受賞した。しっかり貢献できる走りができればと思っていました。トップが見える位置で渡せてよかった。15日の全国都道府県大抗女子駅伝は任された3区3キロで区間新17人抜きと改装改装。これで脚光を浴び、心に過度の負担がかかりかねない状況に15歳は注目されすぎるのはあまり好きじゃないので。 と戸惑う。さらに寒波襲来により津山市では40ケラ50センチも雪が積もり、最近は屋外で練習できなかった。トレーニングジムのランニングマシンなどで体を動かしたものの、コンディションは4キラ5割ぐらいという。それでも存在感を示す階層に津山市陸上競技協会副会長で同志チームを率いた河合本。 ただす、監督は、調整不十分でも、レースをしっかりまとめた。走りの技も見せてくれた、と唱えた。この大会は、2010年に岡山勢が各駅伝で優勝したことを記念して始まり、地元で親しまれている。ここ2年は、コロナ災いの影響で中止。3年ぶりに開催され、ドルーリーは初出場を果たした。 昨年は津山市チームの練習に参加しながら大会中止を経験しただけに、中学最後の年に走れてよかった。優秀選手賞よりもチームの6位入賞に貢献できてよかった、と言葉に実感を込めた。菱形ドルーリー、シュエーリー、シエリー2007年平19、11月16日生まれ、岡山県津山市出身の15歳。 小学4年時に陸上クラブの津山ジュニアに介入。22年の全国中学校体育大会の1500メートルで4分23秒79を出して優勝。今年1月の全国都道府県大港女子駅伝では3区3キロで17人抜きをし、区間新を受立。父はカナダ人、母は日本人。1メートル57。 同学年のスーパー中学生星西やもみじ、スケートボード13歳で出場した東京五輪のスケートボード女子ストリートで金メダルを獲得。日本全市上最年少金メダリストになった。22年には X ゲームを初制覇した。星松島木空、卓球、小6で出場した全日本選手権のジュニア男子シングルスで準優勝したホーブ。 今年の全日本選手権は、及川か元ずいもといと組んだ男子ダブルスで準優勝を果たした。星日が燃え、アーキスチックスイミング、14歳だった昨年にやず日本代表に史上最年少で選出された注目株。広島でプレーした元プロ野球選手の利光氏を父に持つ。 逆三角、晴れの国岡山、駅伝競争大会、男女混合の9区間で争われ、2010年に全国都道府県対抗女子駅伝、全日本実業団対抗女子駅伝、天満屋、全国高校女子駅伝、京助館、で岡山県勢が優勝したことを記念して始まった。12回目の開催となった今回は24市区町村が参加した。